どうもみなさん。おはようございます。白目、ムクです。今日は私が質問を募集したいと思います。私、畳業界に入って14年目となりました。何か質問あるです。コメント欄に質問をよろしくお願いします。チャンネル登録募集中。では、